はい、じゃあ今からね、はい、21番、呼び出し番号21番です。俺は決済するのに、昨日から何時間かっ時間かってるの ?5 時間ぐらいかかってるかはい、車の対応を、ね、4本変えるんやけどね、はいあのー、顔は取らんように言うて、指ではるからね、はい今はちょっとジャッキアップしてもらったんだけどね、ジャッキアップでございます。 おおあんな簡単に取れるもんかね簡単に取れるもんね<笑>このキャップをねほんま簡単に取りはりますわあんな簡単に取れたもんかねでタイヤを外してね中四分から服買えるんやけどはいほうこんな状況ですほらあと1ミリぐらいしかないですわあと1ミリでね 185の65の R の 1560R の15それからあれがいらないな番号があこれやわ 92のエンジはハードよね今回はハードでござ前回はソフトやったけどね、はい、なかなけどねバランスを。 タイヤー外したら、こんなんかいね、簡単できてるね、簡単に。こんな簡単できてますわ。こんな丁寧にやるんだから、ね、すごいね。 すごいね機械であ手でやってます昔ね あ, あんまり良いかない窓からバランスを取ります 終わり最 後, 最後本でグレースかなんか見てはんだろうな。 を入れてねえちょっとバランスを測ってます。 けどねえー、まあバランスをとっていたいですね。 3本目でございます。 はいはい す, ごいね、すごいね。あ いいですよね。はい。見直しをもう一回やりますんで、声、は、を、い、聞いてください。はいい<笑>まあ、確認しまったんであれなんですけど、もう一度最後僕見直しぐるっと回りますんで、一緒に確認だけ最後。またお願いします。もうすかもうか<笑><笑>本当だから、ま、はあ、い、お客様本来見られてないはずなんで、はい。はい。ありがとうございます。うん、すごいことやったるな、思って。そうですか。 機械で全部閉めたら、簡単そうやけどね。そうねまあ、それでもね、まあ、し、うん、まってないことはないと思うんですけど。それでも、僕らがやって、脱にしたら、もう。やっぱり、お客様の命にかわることなんでね、うん、ちゃんとこうやって、手でちゃんとお前に閉まってるかどうか、チェックさせてもらってるっていう感じですね。<笑>いや、今やってくれてなかったん、おじさん。そう、<笑>まだやるか。ちょまあ、本来だったら、これお客様の待ち合いとか、室とかでおられる状態のようなんで、本来だったら、見てないと思うんでね。はい まあ1人目の作業者やと、まあはい、もう1人別のもの第三役、まあ、やってもらって、はいまあ、それでほんまにしまったらとかチェックさせてもらってで最終おやさん返す時もちゃんとしまってますよって言うのでありがとうございますまま す, すごいですねはいそれ簡単にあのは外してはありましたけどどうやって外すんですかもう、まあ、でもう引っ張る引っ張るだけって言ったらあれですけど、はいまあ、僕はもう引っ張るだけで外しましたけど、はい、あの やっぱ引っ張って外れへん人はやっぱりあのついてる状態からこう隙間とからマイナスドライバーで落ちてちょっと浮かして徐々に徐々に外していくって感じですね、まあ、うですもうあっという間に外しだったからねはいサイズ今決めてもらってるよ簡単にはめあるけど<笑>こんな感じにはめなんでねはい最後の方いくでございます これは、OK、です。は助かりました。